大変よ。この幼稚園に不法侵入者が4人。いるらしいわ。幼稚園の先生である私が、ここを守るしかないわね。奴らは集団行動してるわ。急がないと逃げられてしまう。は、いたわ。そこのじじい待ちなさい。 じじいに逃げられてしま う, う, うこの通路はつらいわ足跡がないもしかしてロッカーにいるんじゃない、oh、my God. ちょっとじじい。 どっかもやす気それは許されないわよ幼稚園の地下に誰かいるわ雄たけび女がいたわ こんな狭い通路を塞いじゃダメよ。あらまだ助けられてないわ。足跡だわ。救助に向かったかしらいたわ。 実は見よ。そのままジジイを助けるのね。あ、ジジイが寿命で。方針入社が一人減ったわ。 よし捕まえたこんな顔で睨んじゃダメよ2人で密会してるわ かかわらないけどやたら戻ってくるわバベチリでも見えなかったわどこにいるのかしら助けられたわね もないし、もう一人減らしておきたいわ近くに誰かいないかしらうーん見失っちゃうから釣っちゃいましょうやっぱり危険な刃物を持っていたわ絶対に逃がしてはダメよ これであと二人ね。三つ編みがいたわ。 が幼稚園の地下をつけたみたいね復活させられてしまったわここに二人でいたみたいね ゴが出てきたわならこっちの肉蜜網を狙うわ 幼稚園でその服装は n g よ仲間を逃がすために諦めたわね三つ編みよりも早く。 あっちを、探さなければ板痕跡があるわよしなんとか先回りできたわ。 ふうこれで不法侵入者はいなくなったわねあハッチの音がするこれで幼稚園の平和は守られたわ